みなさん、こんにちは。アフターーージックスクスンーーション武田でございます、えー。今回はクリスマスソング特集ということで、まあ、ジングルベルの、えー、バンドアレンジをしまして、えー、ボーカル、ドラム、ベース、ギター、まあ、それぞれのパートの配布を楽譜を配布したりとか、解説をさせていただきました。一応、バンドアレンジが目的なので、まあ、クリスマスライブとか控えているバンドさんはぜひ活用してです、ね、練習して使っていただけるとうれしいなという感じなんですけれども、まあ、一人でも全然楽しめると思いますので、あのバンドでやる。 予定はないけれども、ちょっと遊んでみたいなという方はぜ、ひぜひ遊んでみてください、えー。普段ギターしか弾かない人も、ちょっとベースをやってみたりとかすると面白いと思いますし、普段ベースしか弾かない人も、ちょっとギターをやってみると面白いかもしれないし、あと、少し大変ですけれども、スタジオに実際に行って、ドラムの練習をしてみたりするのも面白いと思いますし、なかなかいらっしゃらないとは思うんですけれども、歌の練習をしてみるのもまた面白いかなと思います。そんな感じでいろんなパートをやっていくとです、ねえー、すごく音楽がまた面白くなってきますので、ぜひ。 普段やっているパート、プラスアルファでいろんなパート、興味があるパートをやっていただけると面白いかなと思います。そんな感じでしょうか。えー、これを撮影しているのが11月7日なので、クリスマスまでとりあえず、あと1ヶ月ちょいあります。えー、アレンジとしてもそんなに難しくはないアレンジなので、頑張って練習をしてですね、バンドでやったりとか、あと普通にこう、弾いてみた動画みたいな感じで弾いてみたりとかして遊んでください。ということでございます。それでは一旦ここで終わりにさせていただこうかなと思います。 また次お会いするときまでよろしくお願いします。それでは、頑張ってください。フフフフフ。で、ここからちょっと裏話。えー、とコメントで、こういう動画どうやって作るんですかとか、どうやってこういう音源作るんですかみたいなコメントもすごく多いので、まあ、ちょっと今回、この動画がすべてできるまでのいきさつをです、ね、機材とかも含めて、ソフトウェアとかも含めて、お話をさせていただこうかなと思います。えー全く ギターの上達に役立つ話は出てこないので、興味がある方だけ<笑>ご覧くださいませ。とりあえず、10月中にです、ね、このアレンジを考えるわけですよ。どういうふうにこうアレンジをしていこうかなと。その尺だったり構成だったりとか、雰囲気だったり、キーだったりとか。で、ここで一回 仮, 仮音源を作成するわけですね。仮音と。 仮音ってどういうことかというと、まあ、普通にパソコンでポチポチもうドラム打ち込んで、で、ラインで適当にもにベースとギターも入れて、で、メロディーも歌うわけではなく、ギターで適当にメロディーを弾いてイメージを作るということです。えー、この仮 音, を仮音をまず作るところからスタート。で、これができたのがまあ10月末くらいなんですけれども、できた後。で、ここから楽譜を書いたりとか、あとまあいろいろ告知したりとかという感じでした。 で、11月に入ってスタジオでその音を取るわけですけど、まずドラム取りですよね。ドラム、んこれはドラム緑だ。ドラム緑。ドラム取りをするわけです。で、その後に、えー、とベースを取って、で、僕の場合は先に歌を取って、で、その次にギターを取って、終わりと。 歌とギターが逆になる場合もあるんですけど、まあ、大体こんな感じの順番だと思います、どこのバンドさんも。それで、これを持ち帰って、えーと、ミックスをし、で、ウォーサーを押して、えー、ミックスして、もう一回取って、ミックスして、もう一回取って、ミックスしてって、これを3回くらい繰り返したんですけれども、普通に3回スタジオに入りました。えー、6時間、7時間ずつくらい。それで、これがいよいよできて、えー、今回のその動画につながっているわけなんですけれども、 まあ、ここで Vegas という動画編集ツールですね。えー、これにぶち込んで、えー、このミックスさせたものと合わせて、でなおかつそのカメラの映像ですね。NPEG、えー、と, としときましょうか。m p e g とこのミックスを Vegas で合わせて、ひたすらこうアウトプットをして、えー、それぞれのドラム解説動画だったりとか、ベース解説動画だったりとか、あとギター解説動画を作成していったような。 感じで、ございます。で、まあ、この辺はなんとなくこううイメージができると思うんですけれども、皆さん気になるのは多分この辺ですよね。どういうふうに撮っているのかと。どうしようかな。どこから説明したらいいかがわかんないんですが、とりあえず、僕は Mac を使ってるんですけれども、iMac をスタジオに持っていきました。でっかくて重くて鼻血が出そうだったんですけども。 まあ、意外と持ち運びに慣れてしまって、えー、スタジオの方も驚かなくなってきたというおまけ付きなんですが。で、この iMac に、えー、この AD ロールの UA25FX EX かをつなぐ と,、えー、と。本当はもっと大きいインターフェースを持っているんですけれども、えー、これはなんだかんだ一番使い勝手が良いので、これで撮ったような感じです。 それで、それに対して、えー、ギターの場合はこれですね。この散々部のクラシックっていう。あ、嘘。これじゃない。ちょっと嘘ついた。基本的なラインナップとしたらこれです。で、この Mac のほうに入っているのは CubeS というソフトです、えー。バージョンは6かな c u b a s 6基本的なセッティングはこれ。 で、これに対して、よいしょ。これですね。えっ、ー、と、シワの SM57 っていう、えー、すごく普通のマイクです。スタンダードマイクって感じですかね。普通のっていうか、これを使って、す、ま、べ、あ、ての楽器を録音したということです。SM57。 で、これがまあ2本あるんですけども、こんな感じ。これですね。で、このコーナーでまあドラムの音を拾ったりとか、ベースの音を拾ったりとか、ギターの音を拾ったりとかしているような感じです。で、ドラムに関してどう撮ってんのっていうコメントもあったんですけども、まあ、こうドラムがあるとするじゃないですか。セットですね。えー、普通にクラッシュがあって、クラッシュがあって、ライドがあってと。まあ、ちょっと上から見ている状態だとイメージしてください。フロアがあって。で、ここにこうキックペダルがあって、どんどんどんど ん, ど ん, どんハイハットみたいな。 感じで、上からこうドラムを見ているとしますよね。そしたら、このマイクを、こういう感じで、こういう向きでセッティングして、今回は音を取っております。まあ、この高さで結構音は変わってきてしまうので、その、マイクを、こう向けるわけですね。 ド, ドラムに向けて、あっち側にドラムがあったとしたら、うわ、すごいやと。まあ、別に持っているわけじゃないですけれども、スタンドを用意して、こういう形で固定をしておいてで、この向きだったりとか、この高さとかで、また全然音が違ったりとかするんですけれども、まあ、その辺をいろいろ聞き比べたりとかして調整をして、こういう向きもそうですね、調整をして撮っているような感じです。でも一応、572本でも今回の音源みたいな、結構いい音が撮れるので、まあ、興味がある方は572本を揃えてみても面白いかななんて思います。 とりあえず、ドラムドリはそんな感じ。で、次にベースなんですが、えー、これは普通にベースはあのベルベットさんに置いてあった SVT をそのまま使っております。えー、とベースアンプをこう正面から見ると上にこうヘッドがありますよね。で、こう少し高めのキャビがあると。で、基本的にここはその目布でその囲われているんですけれども、えー、とあのアンパは何だっけかな ?6 発 こういう感じで、そのスピーカーのコーンがあるわけです。このアンプだったら、えー、こう2つコーンがあるんですけれども、この中のここだけかな。ここを狙って、コ、えーナーを抜けております。なかなかこれが難しいところで、この位置がちょっと違うだけで、全然音が変わったりとかするんですよね。わかりますかね、このコーンシってやつ。コーン詞を表すものは<笑>ちょっとないんだけど。あ、これとか。 わかかりやすいかもしれません、えー。この中にこのコーンって入っているじゃないですか、このスピーカーいわざ、いわゆるスピーカーみたいな感じのやつ。これです。えー、平たく言うと、これがこう6個あるわけです。どんどんと。その中のこの1個の端っこを選って音を取っているというような感じでしょうか。えー、ちょっと拡大してこう、コーン紙はこうあるとするじゃないですか。真ん中にこうあって。 で、えーと、音が出ると、特に低音なんかが出ると、この音詞をガーッと揺れて、で、この空気を振動させて、その音を人の耳に伝えているわけなんですけれども、ここに直接、この573をですねこう向けてし、こう向けてしまうと、その573がこの空気を振動したときになんかこう、ねうん、吹かれてしまって、吹かれって言い方をするんですけれども、 なんか手をガッと出したときにバフッ、バフッ、バフッという音が入ってしまうんですよ。それをこう避けるためにあんまここじゃなくて、この辺ということです。ちょっと斜めら辺を狙って。かといって、これをあんま遠ざけるとちょっと音がぼやけてしまうので、音気味って言って、本当にもう布にこうくっついている状態ですよね。この状態で撮っております。まあ、あえてこれをオフ気味にして撮ったりとかする場合もあるんですけれども、ベースの場合は今回はこの辺をくっつけたままで狙って撮っておりました。 で、ギターの場合も同じですね。<笑>普通にマーシャルで撮ったんですけれども、マーシャル の, このコーンが4つ、4発キャビが入っているタイプで、で、確かここ、えー、と僕がマイク取りするときはいつもここを狙うんですけれども、ここを普通にこう音超音気味にして音を撮っていたような感じです。なんとなくイメージ伝わりましたでしょうか。 で、さっきサンズアンプって言ってましたけれども、このシん中につなぐときに、えー、サンズアンプだけつないでギターがあったというような感じです。えー、さっきの SVT、ベースに関してもそうですね。ベースがあってサンズがあってで、キャビがあるみたいな感じで、全部サンズで今回はとっております。ほいほいほいほい。で、歌に関しては、 えー、こういうウィンドウってやつがあるんですよ。こういうのですね。まあ、普通にスポンジなんですけれども、こういうふうにこうかぶせてやると。そうするとなんて何が起こるかというと、あのポンピングノイズって言い方をするんですけれども、あのさっき言ってたその空気をこうグッと入れたときに、マイクがポンって音を拾ってしまう現象、えー、それをこう防ぐということです。普通にこう超音気味にしてこう歌ってたとしても、えーまあ、そういったノイズが入らないと。他、えー、行、行とか。 なんかこう、破裂音ですかパッパッパッってったときに、パッパッなんかこう空気がバーッっていくんですけど、そのときに、こう、吹か現象が起きてしまうんですが、それを防ぐアイテムということです。興味ある方は、こちらも A2WS かな ?57 用ウィンドウって検索すれば、いくらでも出てくると思います。そちらも揃えてみてください。えー、そんな感じですかね。もうちょっといいことあるかな。 それで、あと、常にモニタ リ, モニタリングリしていたのは、こちら、ソニーの通称赤帯というやつですね。MDR-CD900ST、えー。これをこの 25EX につないで、赤帯でモニターしていたと。なんであので、動画中にこ常に僕はヘッドホンしていると思うんですけれども、まあ、この音を常にモニタリングしていたということです。はい。 それで、映像に関してなんですけれども、うんとそれは重要あるのかなわ<笑>からないけど。まあ、ドラムのときは単純にここの足元のところ、またこれドラムを上からイメージ し, ージしたとして、足元、このキックの位置ですね。足元を iPhone で撮影しております。こんな感じ の, その iPhone 用三脚みたいなのがあったので、まあ幸い、幸いというか、まあ キック足元を撮影すればいいので、こんな感じですごい極限まで低くして、でこう角度を調節して、まあ、撮影をしていたとで。それとはもう一つ、こちらに、えー、と今この撮影をしているデジカメで、まあ、全体像を撮っていたというような感じですね。であとはこの2つの映像をパソコンに取り込んで、あとで登記をするというような感じです。それぞれ、えー、とベース、ギター、歌に関しては iPhone が使ってないので、これだけですね。 ソニーの TZ なんとか、あ、ソニーじゃないやん、パナソニックの TZ なんとかってやつなんですけれども、まあ、そんなデジカメで撮影をしておりやす。で、それぞれ、まず撮った音はキューベスにぶち込んで、まあ、ミックスをすると。 その間にいろいろと E ギブをかけたり、コンプかけたりとか、リバーブかけたりとか、いろいろ細かいミックス作業はあるんですけれども、その辺も話し出すと本当に切りがなくなってしまうので、まあ、ちょっと割愛します。なんかいい感じの音にしております。この取った音をいい感じの音にしております。それで、これで音源ができたーと。ミックス完了やェーイそれで、これができてから、えー、ベガス側ですね。映像側。 にそれぞれぞドラムの、えー、音で、ドラムの足元、でえー、とベースを弾いているやつとか、あと歌っているやつとか、ギターのやつとかをこっちに全部突っ込んで、まずこれを同期させると。それぞれこのソースが統一されていないので、ベガスに1回取り込んでからこう長さとか時間とかを調節してです、ね、この縦のタイムラインを合わせなきゃいけないんですよ。壊れが地味に大変なんですね。えー、そうしないと、なんかこう。 でベースがすごい遅れてる映像になっているとか、ドラムがなんかすごい速い映像になっているとか、まあ、そんな現象が起きてしまうので、とりあえずここで同期をさせる。で、ここで同期をさせたら、いよいよこのキューベースミックスしたものをこっちに突っ込んで、まあ、私が<笑> 5人、6人、7人、何人だかわ か, かんないですけども、まあ、たくさんいる動画ができると。えー、こんな感じでしょうか、順番としては。えー、これで大体皆さんの疑問が解決されましたかね。 えー、と正直、ここまで揃えるのはお金はもちろんかかるんですけれども、でも意外と代用できるものはたくさんあると思うんですよ。例えば i m a c 一つにしたってあの、iMac 買わなきゃこういうのができないというわけではないしですし、えー、皆さんの Windows パソコンでも、えー、全然できる話です。で、このインターフェースに関しても、今回僕はそのゆえに 5EX というを使ってますけれども、えーまあ、Zoom 製品だったりとか BOSS の製品、マルチエフェクターだったりとか、まあ、インターフェースは何でもいいわけです。 その辺を使えば、もっとコストを抑えられますし、QBase6 も普通に買えば、6万、7万とかしちゃうんですけれども、これは、ね、なんかバンドルされている付属ソフトとかで活用してもいいし、フリーソフトでやってみてもいいと思いますし、という感じです。それで、今回 SM57、僕は SM57 を使ってますけれども、えー、とりあえずなんかこう電気屋さんに売っているような1000円、2000円くらいのカラオケマイクでまず試してみるというのも全然いいと思いますし。 そんな感じでやっていけば、えー、下手したら1000円くらいでこの環境が整うかもしれないですよ。赤帯も、っと、確か普通に買おうとすると1万6000円くらいしちゃうんですけど、まあ、普段使っているイヤホンとかで代用することも可能ですし、そんな感じでお金をかけない方法も全然あるわけでございます。えー、皆さんの環境に置き換えていろいろ考えてみれば、えー、同じことができるということです。 で、このベガスという、えー、編集ソフトに関しても、僕はもうきっちりこれは値段を覚えているんですけれども、2万 6,800 円したんですよ、ベガス。10ですね、バージョン10。でも今すごい安いやつが出ちゃって、すごい不服なんですよね。1万2千円くらいで買うんった買えるんだったら、そっちの方がよかったわなんてすごく思っているところなんですけれども、2万 6,800 円だし、僕もベガスを買っております。でもこれ、ベガスじゃなくても、1万円くらいで買える、えー、なんかこう安、安物という言い方は、あれか。まあ、安めの。 やつでも挑みますし、コーレルとか確か安いソフト出してますよね。もしくはもうフリーソフト。えー、僕も昔、ベガス買う前は YouTube 動画とか、え、アビデムックスだったっけかな。なんて読むんだかわかんないんですけれども、こんなソフトを使ってたんですよ。えー、これはフリーソフトで、えー、割と使い勝手がよくてずっと使ってたんですけども、まあ、これを代用すればお金がかからないということです。 で、最終的に MPEG ができれば、その YouTube にアップロードして、完成。なんていう感じでしょうか。まあ今回の流れをお話しさせていただきますと、こんな感じです。あの、自分で言うのもなんですけども、結構大変です。結構大変です。でも、それぞれね、こう一つ一つの動画ができてきたりとか、音源ができたりすると、まあ、結構これが面白くてですね、充実感が半端ないわけですよ。 なので、白い面白く楽しくやっているうちに完成したかなと。まあ、これを撮影している段階では全然完成はしないんですけれども、完成まで焦げつけたかなと思います。うん。今回何か横ただったっけかな。うん、特にないと思います。えー、何か参考になるところがあれば良いんですけれども、なりましたでしょうか まあ、全体的にばばっと今回の企画の全部をお話しさせていただくとすれば、まあ、こんな感じでやっておりましたということです。えー、本当に、ね、今回は相模原にあるベルベットルームスタジオさんに超お世話になりました。で毎回毎回スタジオを予約するたびにベースとギター担い で, で、こんな感じでその 機, 材機材セットみたいなのを持ってきて、で島にはマック持ってくるしという感じで。 で、ス ネ, アもうスネアもあるし、キックもあるし、ドラム機材も含めて、えー、本当に、ね、車がパンパンになるぐらい、毎回、毎回、機材を持っていったけれども、えー、ベルベットルームスタジオの方はです、ね、嫌な顔ひとつせずに、温かくスタジオを使わせていただきまして、本当に感謝、感謝という感じです、本当にありがとうございます。えー、そんな感じです、まあ、ちょっと皆さんのご都合に合わせて色々とこう、ね、いろいろと使う機材を変えたりとかして、えー、遊んでみると、遊んでみるとまたこれまた面もいと思いますので、興味があったらやってみてくださいと。 じゃあそんな感じで終わりにしましょうか、えー。今回は結構動画の時間も長いんですけれども、えー、楽しんでいただけると嬉しいです。それではまた次回お会いする日まで。さよなら。<笑>